はい、皆さんこんにちは、いさんんこにちです。今回はですねジャン !GRKGS2EVOGRK のエントリーモデルですねテスト車両なんですけどほぼほぼ製品版で固まってきました全て説明書通りの設定値になってますこれについてですね今回はえ走行動画も交えてえ少しお話できたら な, なと思ってますそれでは最後までよろしくお願いします はい、皆さん走行動画の方いかがだったでしょうか今回もこのまま、えー、これからですねあの僕がお邪魔するサーキットさんなんかに、えー、と必ず持ってまいりますご興味のある方は是非是非試乗してみてくださいそれでは最後までご視聴ありがとうございました、えー、よろしければ、えー、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは最後までご視聴ありがとうございました